こんにちは、アブです。今日はですね、誰でも日本にいながら外国人と友達になる方法、ベスト3っていう話をしていこうかなと思います。え、アプリ使ったらいいのとか、外国人バーって結構いいのとか、国際交流イベントってどうなのっていう風な話があると思うんですけども、実際に僕が利用した方法と、プラス、メリット、デメリット。 実際に利用して、これ良かったよとか、これ悪かったよっていうのをセキュラにお話ししていこうかなと思います。まず一つ目にお話しする内容なんですけども、やっぱり英語を勉強するために外国人と友達になりたいなっていうふうに思ってる人って結構多いんですよ。英語を勉強するために、英語を独学するために外国人と友達になるって選択肢の一つですかっていうような質問をね、前に受けたことがあるんですけども、正直、ちょっとね、考えないといけない。 ところもあるわけですよこれ何かっていうと逆の立場でいくと面白くて日本語を勉強してて日本語を勉強したいからしたいからあなたと友達になりますよっていう風にアプローチを受けて外国人が言われたらちょっとねなんか悲しい気持ちになったりしません日 本, 日本語勉強してるからお前と友達になるんだよみたいな。いう風に言われたらちょっと悲しい気持ちになったりするんでそういった意味で英語を勉強するために外国人と友達になるっていうのはまあまあ押さえておいて。 その勉強の一環なんだけど、まあ、外国人と友達になる方がめっちゃ面白いから、えー、おすすめしてますよっていう動画に作れればなと思ってます、えー、やっぱりね僕結構外国人と友達になりたいなと思っていてすごくあの学生の時代から頃からすごいいろいろ活動してましたもう日本一外国人と友達になる方法を知ってるんじゃないかなって思うぐらいめっちゃ、えー、勉強じゃなくて調べてます どういうことかっていうと、僕、あの、日本全国の外国人バーを自分で、ええー、回りました。47都道府県もバンバンバンバン回ったりだとか、あとは国際交流パーティーを実際に行ったりだとか、もうね、全国各地行ってるんですよ。プラス、あとは自分で国際交流パーティー作ったりだとか、あとは、それをもとに英会話スクールだとか、英会話カフェっていうのも、えー、取材に行ったりだとか、えー、なんなら、あの、留学学校。 語学留学、カナダだとか、アメリカだとか、えー、フィリピンだとかっていうのも全部行って、えー、取材してます。それぐらい、外国人と仲良くなる方法を極めてる、日本一極めてるんじゃないかなって思うぐらいの、えー、実際やってます。 それぐらいの、えー、僕がおすすめする日本人が日本で日本にいながら誰でもできる外国人と友達になる方法というところを今日はまとめていきます。えポイント3つあります。3つで。3つ話すんですけども、ちょっとね、裏技というかメリットデメリット言いながらえ、これ超おすすめですよっていうような使い方も、えー、紹介していこうかなと思います。3つ何かっていうと、1つが国際交流パーティーに行くこと。 で、二つ目、アプリを使いましょう。えー、三つ、えー、英会話カフェめっちゃいいですよっていうところをお話ししていきます。まず一つ目なんですけども、どういうことかっていうと、国際交流パーティーっていうのが結構おすすめです。これ、えー、何かっていうと、あの、イベントがあるんですよね。外国人バーだとか、英会話スクールやってるイベントっていうのが、月に一回から結構あってました。これ全国各地僕が行って思うんですけども、やっぱり、 あの外国人も日本人と友達になりたいと思ってるし、えー、英語を勉強したいとか、外国人に興味ある人たち、えー、日本人の人たちも、その、えー、外国人のバーに集まってくるっていうようなイベントがあります。これがバーで開催されたりだとか、英会話スクールで開催されたりだとか、あとは国際交流パーティーっていうの団体、作って団体があるんで、そういったところが主催したりだとかっていうのがあります。で、ワンドリンク1500円とか3000円ぐらいで、えー、1回入れて、で 外国人とフリートークできますよっていうようなイベントが結構ありました。そういったところに参加して外国人の友達作るっていうのはおすすめです。ただしね、デメリットがあるんですよ。これね、行った人、実際に行ったことある人と共感できると思うんですけども、このイベントってね、あの、デメリットがあって何かっていうと、日本人の男性って結構邪魔だったりするんですよ。僕は日本人の男性として行くんですけども、あの日本人の男性なんで行くんですけども、結構ね、やっぱり外国人の 男性イケメン男性と日本人の外国人好きの女性がマッチングするようなアプリだったりするわけですよあサービスだったりするあのイベントだったりするんですよなんで僕みたいな日本人は結構何て言うんですか邪魔者というかあんまり必要ないなって思うことが結構ありましただから要するに外国人が好きな日本人女性は外国人男性と話したいですし日本人男性 は外国人の男性だとか外国人の女性と話したいっていうふうに思っていってるにもかかわらずやっぱり外国人日本で開催されるイベントって外国人の参加率ってね結構低かったりするんですよねそういったところを考えるとまあまあまあまあなかなかね日本人男性って肩身狭いなって思ったりしましたっていうのが、まあ、デメリットの一つですかね、まあ、結構いろいろ言ってみると分かると思うんですけど、まあ、コロナの影響もあってなかなかないかなって思うんですけどもそういった状況の中でも、まあ、国際交流パーティーっていう選択肢もありますよっていうのが一つ。 でした次2つ目どういうことかっていうと2つ目アプリを使うことですこれおすすめしてるんですけどもどういうことかっていうと僕は結構もういろんなアプリ使ってましたミートアップとかフェイスブックのイベントとかマッチングアプリっていうのももう全部使ってますで特にマッチングアプリなんですけどもやっぱり外国人と えー、あの友達になるために結構使えるなって思ったんで紹介していこうかなと思いますでねマッチングアプリって思うじゃないですかこれなんかね出会い系サイトを使ってるんかなっていうふうに思ったりすると思うんですけども正直あのマッチングアプリと出会い系サイトって結構ねもう時代的に変わってる古いのかなっていうふうに僕は思ってますどういうことかっていうともう Facebook だとかって昔 FaceMash っていうふうに言われていてあの出会い系というかあの、ね、大学生のマッチングアプリだったじゃないですかそれと同じようにどんどんどんどん 今時代は変化していて 昔, のように昔はですよ出会い系サイトって超あのグレーなところという か, なんか危ないことも結構あったんですけども今ではマッチングアプリを利用して結婚されてる方もいらっしゃいますし、えー、なんならあのデータ的にいくとマッチングアプリの方があの出会ってから結婚するまでの率が高いし、えー、ずっと離婚しないっていう風なデータもあったりだとかしてるんでそういったところを外国人との友達を作る方法に使えるかなというところです。 最近で行くと、ペアーズだとか、えー、マッチ。僕も使ってたんですけど、そういったアプリだとか、あとはね、大学生で行くと、ティンダーとかってめっちゃ使ってるじゃないですか。そういったところを、えー、実際に利用すると、やっぱりねあの、友達できる確率が増えるんで、そこを、えー、使うのはありです、えー。特におすすめの使い方なんですけれども、僕はペアーズをよくあの住んでる場所を、えー、外国、海外にするんですよ。設定があって、海外に設定をして、えー、海外に在住しているような外国人を、えー 選んでそこから友達になっていくっていうのが多かったです特に台湾だとかタイだとかの、えー、友達も結構できたりしてたんで良かったかなって感じですでしかもですよしかもおすすめのポイントはペアーズだとかっていうのはあの日本語を勉強してる外国人がめちゃくちゃ多いんですよなんでかっていうと外国表記英語表記っていうのができないんですよなんで日本語を勉強してある程度日本語が 読める人が登録してるので、外国人。で、プラス、日本が好きな人、新日の人が使っている確率が多いのが、ペアーズですで。なんで、初心者におすすめするんであれば、ペアーズだかなっていう感じです。で、くろと、上級者におすすめするのが、まあ、マッチだとか、あとはティンダーだとかですね。まあ、i n d e r ってね、結構ね、あのー、危なかったりするわけですよ。無料のアプリ、完全無料のアプリで、海外だとか、で行くと、フーカーだとか、なんていうんですかね、売春婦だとか、もう営業に使ってるようなアプリになったりするんで、特にね、あのフィリピンだとか、 結構やってきたりしたんですけどもやってみると分かるんですけども、ね、ちょっとねあの怪しい話だとかトラブルに巻き込まれたりする可能性もあるんで注意して使う時は注意してくださいでおすすめのアプリだとか僕が実際に使ってたアプリを、えー、概要欄に貼っておくんでよかったら見てみてくださいこれねあの使い方とかアップしてたりだとか実際にどんな人と会ってもかっていうのも、えー、アップしてんでよかったら見てみてください外国人と友達に なるというかまあ割り切れば全然面白いんですごいいいのかなってところ僕は全然あのまあいいのかなというふうに選択肢としてあるかなっていうふうに使ってます、えー、2つ目がアプリを使うことでした次3つ目、えー、3つ目ど何かっていうと英会話カフェに行くことですこれ英会話カフェってどんなものなのっていう話からさせていただくと英語を勉強したいっていう人たちが日本にいますと日本に一定数英語を勉強したいっていう人がいてアウトプットする場所を探してるんですよ 英語を勉強したけど、英語を話したいっていうふうに思っている人たちが集まってるサークルみたいな、カフェみたいな、うん、たまり場、お話し会みたいな感じが、えー、カフェであります。そういったところに実際に行って、英語縛り、日本語禁止で英語だけで話しましょうねとか、まあ初心者向けの、えー、会であれば、英語と日本語を両方使いながら話してみましょうってい う, う会があります。これが、えー、すごいおすすめです。僕も英会話カフェも1年ぐらいね、通ってた時期があります。 ここで英語を勉強したというかアウトプットして外国人の先生にマンツーマンで教えてもらいながらあこういう表現があるんだねっていうふうに勉強したこともあるくらいですただまあデメリットを言うならあのデメリットはちょっとねおじさんが多かったりするんですよもう場所にもよります僕もあの英会話カフェ日本全国結構行ってたんですけどもやっぱり田舎に行けば行くほど英語を勉強したとかもともと英会話の先生で定年後に今勉強してますというような人が いらっしゃったりするんで、そういった時になんかね、ちょっと、ね、遠慮したりするんですよ。やっぱり日本人って空気読まないといけない文化があるじゃないですか。なんで、人が喋ってる時、だいたいグループレッスンだったりするんで、4人ぐらいいて、4人の中で、まあ、その人が話してたらその人の話を聞かなかったり し, しないといけなかったりだとか、っていうような、ちょっとね、タイムラグというか、ちょっとね、あの、もどかしい気分になったりするんで、そういったところがデメリットかなというところです。もし、あの、皆さん、あの、見てくださってる方が、東京にお住まいであれば、東京でおすすめなのが、ランカルっていう英会話、 スクール英会話カフェがありますこれ何かっていうと月額で利用できてでプラス先生が外国人なんですよ英会話カフェって日本人の先生がいたりするんですよね日本人と英語喋りにくいなって思ったりしますよねそういったところが解消できてプラスランカルの場合英会話の先生を選ぶことができます自分で好みの先生を選ぶこともできますしこの人いいから毎週この人に通おうかなっていうふうに選択することができます そういったあの英会話カフェって結構あるんでよかったら概要欄から飛んでいただければなと思います、えー、特に僕あの取材した英会話カフェってめちゃくちゃあるんでよかったら概要欄から飛んでいただければ面白いカフェがあるかなというふうに思ってます、えー、3つ目は英会話カフェを使うことでしたでこういうふうにねい ろ, いろとあるんでよかったらね全然全然 どどんど ん, どんやってみてみはいいかかがかなと思います、えー、今日お話的には、えー、3つ話してみました。1つ目が国際交流パーティーっていうのがあって、そこで実際に英語を話すっていうのもありますよって話。デメリットで言うなら、まあ、イケメン男性と、まあ、外国人好きの女性が結構集まったりするんで、えー、日本人の男性はちょっと注意してくださいってところが1つ目。2つ目、えー、アプリを使いましょうってところです。結構ね、外国人の好きな人、外国人好きな人が集まったりだとか、 あとは日本人と友達になりたい外国人親日な人を、えーあのー、マッチングできるんでそういったアプリを使うのもおすすめですと3つ目英会話カフェっていうのがあって英会話カフェに行くと友達作りやすいんでどんどんどんどん作れるのかなというところでしたいかがだったでしょうかもういろいろとね方法はあると思うんですけどもまあ賛否いろいろあってもまあ全然友達を作るっていうふうな選択肢の一つというふうに捉えてどんどんどんどん自分の好きなものを選べばいいのかなと僕は選択肢の一つであって これは選択肢の一つであって、まあ、ただ単にやってみれば、えー、悪かった良かったとっいうのがあると思うのでぜひぜひ試してみて自分に合う合わないを検討してみてはいかがでしょうかまた次の動画で面白い話ができればなと思いますまた次の動画でお会いしましょうありがとうございましたバイバイ